下の名前なんだっけ、下の名前えめぐみまゆみあ、さっき聞いたよ俺、俺<笑>めぐみさん、おめでとうございます49歳、うん、ですよね、さっきね49歳、うん、です、はい、あと、もう一人、娘さんお名前はゆき み, み, みちゃん、頑張っていこう頑張ってくださいあとほら、あのプリンちゃんいるプリンちゃん踊り屋、踊り屋ミックスのプリンちゃんいない いいないどっか逃げた、はい、本当はねちょっとあの踊りアミックスのプリンちゃんが煽る予定なんですけど普通いないんで急遽私が煽りをやることでいいですかね踊り子さん私で私の煽りで大丈夫ですかじゃあ張り切ってまいりましょう<笑>踊り子ごめん See <laughs> you. 手拍子よろしくお願いします。もっと 本当に感謝の気持ちを込めて。ありがとうございました。ありがとうございました。その時でございます。プリンちゃん遅い遅い。遅い